ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。西武多摩湖線の萩山駅にやってきました。西武拝島線と西武多摩湖線の平面クロスです。西武に線形が来ました。 南イリソ車両基地開設50周年記念ヘッドマーク付き電車が来ましたホーム手前で斜めに入ってくるんですね N ゲージ張りの作りです南イリソ車両基地は西武鉄道で唯一検査キット線に4本の車両が並ぶ車両基地です 西武線アプリで簡単に列車走行位置がわかるので、特定の電車を狙って撮影しやすいですね。南イリソ車両基地は西武新宿線の新所沢駅からイリソ駅の間にあります。毎年8月下旬に南イリソ車両基地電車夏祭りが開催されています。収容能力は250両です。 170ムピット4本があります。西武新宿線灰島線の一番大きい車両基地が南イリソ車両基地です。ちなみに、この電車は小平駅から西武新宿線に入ります。なので、このヘッドマーク付き電車が西武灰島線を走っていても不思議ではないんですね。 反対側からも2000系が来ました。次回直波制御で直流福巻電動機が動いています。抵抗制御で動いてる回路の横に、次回を発生させる回路をくっつけて、離れている回路に影響を与えるように動作させます。2000系でした。ご視聴ありがとうございました。